三曲一本馬開始です。拍を開けてください。松本さん親です。来ました。ドラがトーン、ね。今回の手はドラが一 枚, 枚あります。ラブトンドですね。メンが一つ。なんでまあこれ狙うことはまあ今回強奪一本で一本場なんで、はい、まあ親は結構死守したいと。親への意識はかなり高めですか。高いですね。やっぱ親で一発上がるのが結構大きな手を上がって、はい、連チャンするのが結構やっぱ勝因の一つではあると思うんで。うん まあ、ゴーさんはちょっと親のお姉ちゃんはみんな好きすぎるって言っちてるけど<笑>まあ僕は親のお姉ちゃん大好きなのでは<笑>ははい、はいここはそんな中でもらったこの手は、はい、一応どのようにまとまるか1さんの三色ちょっと遠くに見えるんですけど進んで見えますね、うんまあ、今回数層もあって、はいまあ、三蔵とか1関連図にするやうだったら青層にメリーチピンクとかにしますよってことなんで三色、ねまあ、にはこだわらないで、うんうんまあ、もう数層でカバー切ってるんでまあドラの層はもちろん切らない重ねたらラッキー。 うん、まあ、でもピンク系になったら全然トーン切ることもありますけどねなるほどまずはまあイ、e、ソからあツモ版ですね<笑>危ない危な い, 危ない<笑>はい<笑>はいシャアですね、うんま、こうなった時も一緒になります、まあ、それとも自1個切ります、うん、これはね一応ね自敗がね2枚だったらイーソ切ろうかなと思ったんですけど、うん、何かと扱ってこれ3枚だとねシャーペー大体いらないんでもしかしたら325って引くかもしれないんで一応イーソ残しておきます ってことはなので、一応これね、ションパイのシャイル、ドラ表に置いてあるペイの方が安全度が若干高いんで、僕は危険な方から切っちゃいます。どうせいらないんで、うん、両方いらないものは危険な方から処理する、はい、大事ですねそうう。トンはね、非常に重ねたら嬉しい範囲なんで、叩きますはい。さあ、オイヤバン。手出しパーソンスタートですか、トイメン。うん結局ねまだ 2段目、3段目、3段目以降の切り出しがないとどうなるかわからないですねでもかなり普通に打つとあの孤立牌の自敗だったり端牌から切られる中で 2, 人2と8ですねそうですね、うんまあ、2と8っていうのはそこまでですよねくっつきの方としては弱い牌なんで、うんまあ、端に近いすごい派手ではないですよねでも自敗とかよりも先に切ってるってことなんで。 こ れ,、ね、あれどうしますこ僕はですね、まあこの1打目でもパーソルンマンでまあ変則てかもしれないですけどはい、まあ、ちょっとあのー、怖さが上がったんですよね、若干、まだわかんないですけど僕はそこで、まだイーソー切ります。これちょっとね、初とペ、ペ, ーペー切りたいところなんですけど、ペー一応ね、ちょっと虎の子の安全牌として今リーチってきてもおかしくないこともあるんでね、マジかなりや松本さんって見た目ワイルドなのに<笑>かなり。あの 心は繊細なんですねそうですね怖いですリーチ受やっぱ親だから連チャンしたいんですけどやっぱローンされたくないんですよねスタートから少しのこの変換の中で、はい、そうなんですいい層の選択になりました、うん、まあ全然チルール室とかもハツとかペイも危ないかもしれないんですけどその面接だったことの考慮をするとさすがに、ねそね、言いい層の崇拝の方が危ないので、うん、はい。さあさあこの後のね皆さんの 面白いですよ、実際こうやって推理していくと、うん、どういう手にいったんだなっていうのを考えていると今のところ自敗誰も打ってないですもんねみんな自敗打ちませんねウーソーはつもぎりつももぎぎりりですギリつもぎりってかなり目立ちますか、うん、目立ちますねもう 初, 初もつもぎり、うん、まあこれはまあこっちはまだ分かんないですけど、うん、ウーソいらないってことは想像嫌いなんですかね<笑>まあ想像嫌いな手の可能性はありますね<笑>あのシャーチャーの人が想像嫌いかは分かんないですけど<笑><笑>はい そう今回は、まあ、まだブクブクに構えようと思ってるんで、うん、今回はまあねンパイあの一枚見えとはいえドラヒョウのペイと今切られたハツの危険度がだいぶ違うので、はい、今度はもう目いっぱい広げてちょっとペイ切りますハツがねちょっと安全の高い範今度はトラの子のハイがペイじゃなくてハツになったとねえ<笑>先ほど切られて取ったハイですが。うんうんうん まあなんか変則手っぽい人の方が意外に遅い手のことの方が多かったりしますね。あ、こういうのだと、はい、あおポンだハクが出て神茶がポンの声薬廃、うんうん、ですね白そして出てきたのはウーワン、うん、ワンツ嫌いなんですかね<笑>いやまあこれはちょっとどうなってなのかはちょっと、はい、分かりにくい一度整理しますか。ウーソウよりもハクの方が大事だったトイメン。 は手出しでしでたもん ね, そ, うですねそして白を仕掛けた上茶手出しはウーワンでした、うん、今回自敗のトンガドラの中で、まあ、まずどこに注目してますま あ, あの僕はここにはトンがないかもなって思ってるんですよねまず対面にはトンがないですやっぱりトンが2枚とかあったらあ、まあま1枚かもしれないですよ、はい、2枚あるとしたら、うん、あのパーソーウウソーとか 取っといて剥くとか切るじゃないですか。一枚だったことはあったかなんで、はい、これでまあ取り外しかわかんないです、ね。二枚以上はないってことですね。そうなんです。なんでまあこの瞬間トーンをここ二枚はないかなと思ってあのリーチド ラ, ドラドラとかリーズモドラドラを狙いに行くんで、ねまあ、ここもちょっとわかんないですよね。ねリアンまでだし、これってあのめちゃくちゃ早かった整ってたら千点のケースとかもあるし、強奪一本一本ばなんで普通に流しに行ったケースもあるんで、うん、まあこことここが普通にやっててなんか誰がトーン持ってここだけトーン持ってないかもなっていうイメージだけあります。 早くもでもで少しずつ情報が読めるわけですねはい、まあ、これでねどう進行していこうかっていうのはちょっと考え物ですけど、うん、まあ、ちょっとねトンがどんどん釣りにくくなっていきますね<笑>そうですねそうなので、まあ、トンを三トイツ3トイツチートイツは見ますかチ ー, ートイツはあんまり見る気ないですね釣りもう1個トイツになったら2機やるんでリャンマーはまだ切らないです<笑>なので、まあ、ここはね何を選ぶんでしょうかちょっと、ね この手じゃ結構トーン切るに見合わない手格好に今なってるので僕は一回ちょっとお茶を濁しああい立のパーワン一枚盤に切られていた範囲ですね、うん、ちょっと普通のメンズ手じゃスピード的にも厳しくなってきたので<笑>あのね連チャンはしたいという言葉ありましたが、はい、もう次何か重なったらもう一気に統一手にいきますね4つ目が大事なんですね、うん、チュンも手出しでしたね嘘はつもぎり 難しいですね風奏は2枚切れですね風奏2枚切れだけどもだけど<笑>これはもう関係ないですか関係ないというか、ねまあ、一応ねカウス入るかもしれないんで二、ね、枚切れ安全度の高いと言っていたあの初をついに手放しました早くもさよならする時間が来たわけですねそうですねマンズの下もあるんでうん、まあ、やっぱりドラのトーンあんま持ってなさそうに見えますね ウーピンツモギリまあパーソーウウソハクチュンパーソーパーソ照らしウーソツモギリハクチュン照らしキューピンテラシなんで、うんうん、まあなんかいらなそうな範囲が寄ってますよねなので、ね、虎のドラのトーンを2枚持ってる2枚以上持ってる人の動きではないかなと思いますね、うん、そんな中でかみちゃんはもう<笑><笑>すごくいい声が出ました<笑><あっ><笑>これはちょっと痛いですがまあでもパーソンねいい最後の範囲でしたね ローピンつもぎり、うんまあ、これに対してローピンを切ってる点まあこれ、テンパってるか分かんないんですよ。うん、テンパってるか分かんないですけど、かなり皮濃いですよね。本当ですよね、うん、かなり皮濃いのに、ローピンをパッと切ってきてるのは、うん、まあ、通ってないじゃないですか。はい、これ、ちょっと早いかも、あの来てるかもっていうのが、下茶が来てるかもってことですね。そうですねうん、来てるかもぐらいで思ったほうがいいですね。むしろ、ここがトン持ってるか持ってないか分かんないわけですよ。し、は、し、い、てってっアン 別に手とどんっていうのは、うん、普, 普通じゃないですかドラのあリかは分からない、うん、なのに分からないのに対して押してるってことはやる気あるんだこっちの方がトン持ってるかもなってちょっとやる気あるぜって思ってま す, す、ねうん、僕は今。<笑>ああ<笑><笑>これは 大きった、はい。で、まあ、これはね、かなり安全な、はずです。けど安全なはずですけど。どうします、もう一回さよならします。まあ、これは、あの、今回、その、今、わかったじゃないですか、ローピンがちょっと押してるっていうのはわかったんですけど。下、ね、茶ですね。ただ、今ここで重要なのは、やべ押してるから、ちょっと降りようかなって思うところなんですけど。まあ、今回ローピンも現物で、イーピンも現物で、うん、で、三万万円の下もちょっと安くなってるんで。まあ、初を持つほどじゃないなっていうのが、一番重要なポイント。ああ、なるほど、他にも、こう、受けるには、対応できる、はい、あります。 そ う, ね、そうなんですよね、なので、まあ、今回は初切っちゃいます、これでね、この辺が全然現物じゃなかったら、僕はローピンとか E ピンとか切ることもありますかなり受けに繊細な松本さんは、そこまで考えての初切りなんです、ねうん、そうですね、めちゃくちゃ上がりたいし、連チャンしたいんですけど、やっぱりこの手でちょっともうスピード感も、えー、打点も追いついてない感じがするんでっもったいなく感じますね。 安全度の高い牌ですね、ペイもねうんうんうん、わん、ツもぎり、うん、これも現物さんでわかんないですね今回はかなり内側の牌が早くも場に出ています、うんうん、これでね、一応何も通ってないんですよ、勝敗そうですねでね、これまあ全然今テンパっててもおかしくないんで少なくとも今ロン、この手からロンされることはすごい嫌です 自分が納得いかない形ですもんね、砲、は、竜、い、まで行くには。なので、まあはい、トンはもうこれでね、かなり切る選択肢が僕の中ではなくなりました。収納ですね。収納なので、今、ローピンは積もりだったんで、ローピン通ってるんですよ。あ確かにそうですね。ローピン通ってるんで、ローピン切りたいところなんですけど、まあ、ローピン切ってもいいんですけど。 今、なんちゃんの方にリャンマンが通ってないんで、ここちょっと僕はもう問いつつ諦めて、いかに天敗、もしかしたら何が通って、トンが重なってトンタンチになったりとか、カンウンスを入ってトンタンチとか、いろいろな選択肢で天ン取りやすいために今通ってる、リャンマン。切っ、ておく。なるほど。はい、トーピンは、ね、今2人に通るって、現状は。確かに。 完全に押してますよね。<笑>ロワンつもぎり。まあ押してるっていうかまあ三番通ってるんで、はい、パンは四枚目で特級、うん、が無いんでね。うそ、ん、三枚目ですね。ちょっと厳しい。ペですね。そうですね。うん、これもね、はい、ローピン。 これはね、ペイもね、相当安全な範囲なんで、はい、4枚目の、うん、まあ、ローピンも枚あの1枚見えてるんでシャンポン系の部分としては弱いんでローピンがんこになってもそんなになんで、はい、ここでもうローピン切っちゃいますこういう手の方がしっかりこう切る順番大事ですね、うん、後半結構ね手出しチュン手出し、チュンですねチュンが重なれば嬉しかったってことですかそれとも 最、う、近、んうん、切ってた可能性もありますけど、うん、これちょっとわかんないですね。この中なんだろうね。ハク、これポンカス。ハク、これも大丈夫な牌でね、うん。これはね、まあハク、まあ、ペイが三枚でハクと一緒なんで、うん、まあ一緒でもいいんですけど、うん、まあそれハク切れます。チーピンつもぎり。まあですね。どうせ行くんで、先に危険牌打って。 あのチューン後回しにしてる可能性もありますよねなるほどもうテンパ入ってるかもしれないですよもういろいろとりあえず重要なのはこの手からも う, う全く打つ気はないって、ね、<笑>そうですねもしかしたらなんが通るかもしれないんで確かに、うん、さあここでリーチの声なんが出てきましたねそして通りました や, やっぱここは 早, 早いというか来てましたよねそうですねあなるほど トイメンもここでリーチなんと2件リーチになりましたなるほど、ね、あちらもこちらも賑やかな捨て牌でしたけれども、うん、一番派手がベイ、はい、チャーの方がね追いつかれるという本当ですねまあこれでねなんとったわけですよまあ安全牌にはこうなった時に「ねまあ、こと」書かないようにしていたわけでまあ僕が今、はいまあ、トイメンのシャーチャーの方はちょっと分かんなかったですけどまあちょっと変速手というよりはもうちょっと速そうだなって感じをしてたんで、うん まあ、一番今、怖かったのはここだったんですけど、まあ、どっちにしろこの手じゃスピードも立ち向かえないし打点もかなり見合ってないとねあの、確実な4番手ですね。そうなんです、はい、なので、まあ、こうしとくことが、うん、森ちゃは持ちるほうがないどうしようトンしがないみたいなトー ン, ン1枚置いてるけどあとぱいないってなっちゃうのが一番最悪いやでもちゃんとその前から冬の準備してたじゃないですかそう冬もも、まあ、越冬も遠の準備を蓄えてたんですよね。はい 聞きましたねそれがそうますこれもやっぱ降りるにも考えるときもあなんで降りるのかとか明確な情報は分かんないですけどこの派手な捨てハイテンパってるかもしれない範囲に対して押してることも重要だったりとかいやー素晴らしい、うん、で、危険な範囲打ってるのに1枚入れのチ ュ, チューン持ってたってことは、まあ、相当形整ってるのなんじゃないかとかそういうことを考えてると、ね、まあ受けに便利。 ね、受けやすいし包重ないですもんねこの形からあとはもう打ち<笑>合ってくださいっていう今のは表現ですねそうなんですだって積もられたら親っかぶりですもんね、うんまあ、ここはもう何積もりだったんで、はい、全然テンパってる可能性ありますねここ G1 これちょっとね受けたっぽい感じします ね, 今ね通った G1 が手出しでした、うんまあ、ここでね、ドラの塔も持っってなかったら 2枚以上持ってたら、そう簡単に引くような手じゃないですよね、はい。なんで僕ドラムトーン1枚ってことは、まあ、<笑>こっちの2人どっち か, かなみたいな。でちょっと押してだからこっちかな。トーン集めちゃったかな、ね。集めちゃった可能性ありますね。2枚だったり。そう。まあここはね結構。あと傘なるありますもんね。ありますね。だってもともとあっても1枚じゃないかって読みでしたもんね。うん まあ一枚じゃないかなと思ってで、で九ピンこうやってね、統一落としみたいな感じに見えますけど、うん、これはね、一応ローピン通った後なんで。うん、安全に残して、別にこれパワーピンを持ってる可能性があるわけじゃないですけど。うん、まあパワーピンが統一だったり、チ、う、ー、ん、ピンが統一だったりとかあり、ね。ありますね。ありますね。まあここはでも、結局打たないとわかんないんで、気にしないです。うん、はい。さあ、どう、降りていけば、はいか。これでね、なん、あさっき何キロと思ったら、中たはい。<笑><笑>まあ全員通ってるんで、あんまり。うん さあ、決着はつくのかは、ね、発生はありません安全ですね、もう、リャンピン。<笑>あもうね、g 1これ、ポンもしてなかったんで、はい、完全に服従体勢取ってるんで、じゃあ、もうリーチの2人を見ていくわけですね、はい、今もうリャンピンも通ってますし、もうここはね、結構もう除外しますここ、お。なので、まあ、ここはね、まあ、こんな手じゃもう絶対無理だろうと。これ先輩も 無理ですもん ね, そうですね一応、でもね完全にべた折りはしないです、や品ぴんは 切, 切るんですけど、はい、これは完全なべた折りじゃないんですね、これはね、ちょっと、えあの…仕掛けとかあるんですかいや、もしかしたらトンが通るかも、おこれ、これ、せーなんと、そうこれ通って、まあ、今、ペアアンパイなんで、ロンの声がありませんでした、こうなったときに、今、3品とか仕掛けられるかもしれないんですよね、あー、なるほど、ただね、アンパイがね、持つかちょっと分かんないんで<笑> 持ってないっっっっててこことでですすねねね騙されました、ね、あちちもこっち も, です、ね、も持ってなかった、まだ、あ、トーン持ってなくても普通にメンタンピンとか普通にいい手だったかもしれないですね。ーこれトーンを誰も持ってなかったこと。まこれまあとりあえずトーン切るの間違いないんですけど、ペー切るの間違いないんですけど、次に出たトーンをポンするかがちょっと難しい。まあ、ドラがそうしたら全部自分で目からドラが全部見えることになるんですけど、でもね。<笑> もしかしたら歩でゴーるこっちはまだ何歩ですか ?3 歩してますね<笑>、まあ。とりあえずページ切りますね。<笑>はい、わかりましたま。でもちょっと今ね、トンが出たらどうするかだけ考えながらということですね。うんうん、とりあえずトン合わせてないんで、はい、あのこの今、トン持ってないんですよ、絶対。うんうんうん、僕にトン重なる前にトン打ちたいわけじゃないですか、リーチで。トンまだ山にいるなって思ってますね。お あとおつもが3回ですか、ね。まあ、まあまあまあ、もうこれでちょっと厳しいですね。ああもういいですかね。一、うん、人の現物なのでまあ今通ったビピンはい合わせます。なかなか結局がつきませんね。先輩の点やですね。でもこれ流れたら次強奪と本場があふ、ね、そうなんで溢れますね。よいしょ でまあ、リャンピンこれももしかしたらまあ、2ピンこれで当たる可能性もなくはないんですけど、はいまあ、ほとんどないですけどまあこれドラの目が3枚目でここに打っても1000点だなって感じなのであなるほど、うん、取ってるリャンピン切ります伊達の読みも含めて2、うん、ピンを選んだ今トンポンしますねこれはおおパーピンはあんかんありましたね9ピンありましたねホンっにたン当だシンドラは3層ですこれ 最低の範囲をずらすともね結局、最低なん で, ですから、ねうんまあ、これ今回はあのー、僕が親なんで積まられて親っかぶりする回数を増やしたくないんで抽選受ける回数をかったと か, か, かなんで今回しないですけど、うんまあ、泣いている子供でむしろ横移動してほしいみたいな局面があるわけです よ, そうですよ、ね、5万点トップ目とかで、まあ、下がちょっとセットてみたいな天敗能手も払いたくな い, みたいな時にやることありますけど今回はね、うん これはノッスは ね, ね、しない方がいいです ね, ですねはい、うん、これ最後のはいキリマンですねはいト、はい、ッピン切ります。そしてこれがハイテーですなんと決着はつきませんでした松本さんはノーテン二人テンでした、ま、だだ町はす、ね、つもさんさん子 E1 とチーソーのシャンポンそしてイースーソーですか、トイメン、えー、なるほど今回も、うん このトンにちょっと翻弄されながらも手形苦しい判断が見事にはまってちゃんと最後までね対応できました。見事ですこの白白チュー ン, ン、ペイチューンなんて持ってなかった多分結構手詰まってたんじゃないかな。うん、多分切る範イ今、トンぐらいしかないですよね、多分。次はそうですね。うん、多分取ってる範囲ないんで、多分。うん、なんで、まあ、トンは別に切ってもいいんですけど、結局切る範イ候補じゃなかったわけじゃないですか、たまたま通って、たまたま取り詰まった。 だちょっと危なかったですねはいさあご視聴いただきありがとうございました次回もお楽しみに